BMW ミニの、なんでしょうか、何かに試乗していきます。ありきたりですが、コンパクトかつオシャレでかわいいですね。後ろに回るとイギリス国旗を模した、象徴的な LED のテールランプ。これのせいで、ミニのことイギリス車だと思ってる人は多いでしょう。そしてドアノートよ。すごい合成感です。ガッチガチです。エンジンはここでかけるのね。 レトロなイメージに反して、先進的な要素も取り入れられているのですね。イメージの通り、丸を多用した、おしゃれさ最優先って感じの重厚感もある内装です。会社ではあるけど、高級車かって言われるとちょっと迷うラインだよね。BMW 参加というだけあって、今のライトスイッチもそうだが、各部に BMW を感じるな。このシフトレバー、背が高いですね。サイドブレーキは古典的なハンドタイプ、電子式が主流な時代には、懐かしささえ覚えます。 電ンシンやカーナビの操作系統、やっぱり BMW だなこれ。皆さんがイメージされている以上に、BMW を感じますよ。見た目としてはミニなんだけど、ここら辺も、丸3つで単純明快かつ、物理ボタンが大きめに並び、大変使いやすいですね。一番に自宅と書いたステッカーが貼ってある、これまた BMW 譲りの、ボタン記憶機能があります。大きなリングの中に、横長のカーナビを埋め込んでいるのか、 おしゃれファーストだな。UI はだいぶ手を加えられていますね。上下に余ったスペースを、エアコンの排気口と、オーディオの操作系統に割り振ったと、中央のボッ起は、オーディオの音量と、ミュートを切り替える単純明快ボタン。古典的ゆえ、使いやすくて素晴らしい。あ、上のリングは、エアコンと安全装備のオンオンフスイッチだけか。シンプルで、内装のコストは、カローラに毛が生えた程度かもしれない。でも、 一般人が外車の特別感を味わうには十分だ。ミニとか全部一緒に見えるんですけど、これなんて車種なんですかね新車価格いくらなんですかねまあどうでもいいや、ぼちぼち行きましょう。録画ボタンを押し忘れたらしく、地上に上がってきてからのスタートです。このトランスミッション、1シリーズ並みに肉着 し, しますね。 ちょっとはトヨタの CVT ハイブリッド見習えよ。車体こそコンパクトですが、ギアボックスのギクシャクが入るせいで、駐車場内で快適というわけではなかったです。あとですね、このミニの動画の編集日、撮影日から大きく遅れているのですが、全然印象なかったんですよね。ハリアーよりもひどい、過去一番印象がなかった車です。言えることないかもしれん。車内も車外もオシャレですね。走り出しました。 感想というほどのものがありません。何か思い出すまでカット。この信号機で、車線内シフトのように曲がります。程よくクイックですね。ショートホイールベースだからか、急な曲がりにも強そうです。問題は、スピードを出していった先での安定性だよな。まあ、日本のスピードレンジと運転意識の低さなら、高速セクションなんか違反車にしかないが。都心部は赤信号長いっすねー。かなり開けた直線区間、ちょっと踏んでみましょう。 感じにななっってタイミングががよろしくなかったですが言うほどのおもねえはただの直読んだわパッと見はオシャレなんだけど構造的には地味な内装も相まって本当に言うことがない感じ70キロで流れる大通りの中の交差点内左カーブはどうだ 上下にうねる中で的確に乗りたいラインに乗せなきゃいけないものだが上屋が動かないというかちゃんと安定して抜けていきますね速い車というわけではないんだがスピードレンジを上げていっても飛ばしてる実感なく走れちゃうな安定性が高く車体のコンパクトさゆえ機動性も同時に高くありますもう一度クイックマニューバー行きましょうか前後長の短さもあってスイスイで気持ちいいですね これは割り込みレースがはかどるわけだ。日本で乗るには理想的でかっけえと思っていたら、底辺ミニの登場です。これだけ安定していて、見えっ張りな人が乗ったら、そりゃ運転もゴミになるわな。ありきたりな割に数は少ないから、人の印象にも残らないし、買い替え検討中の脳内にも入ってこない。お手頃な価格だとは思うんですがね、トヨタや各社の軽自動車が優秀すぎて、街乗りじゃ見た目だけですね。 ミニの後ろにいながら何のワクワクも感じないので、とりあえず左折してみましょう。せっかくだし、BMW 感あふれるシフトノブを倒して、マニュアルモードで踏んでみるかね。うーん、これは将来、EV に置き換わりそうですな、ね。加速が早いわけでもないし、エンジンはうなるけど、ミニはスポーツカーではないし、今更ガソリンエンジンに。 固執すする意味すら見失いそううカーナビの画面ももうちょっっと工夫してて大きくなってくななれればなこの車の年式はわからないが多分2015から2017くらいだろうそんなもんじゃないか見た目が普通に現代車だから私の理想が高くなってるだけかもしれないですね映像がやけに合体合体するのはカメラの取り付けが安定していないからです 記憶が何もないんだけど、ベンツの B クラスみたいに硬かったら、そう覚えているはずなので、少し硬めの普通、といったところかな。かなりクイックにカーブする左折、この勢いのまま行ってみましょう。第2車線に入るラインで、横方向に負荷をかけろ。乗ってる時は普通のペースだったのですが、見返すとかなりスピード出てますね。信号待ちの間にオーディオシステムを触ってみます。 外国車って、全般的に音質いいですよね。ナビ外周のリングが、音量に応じて色と光る角度を変化させるのな。えー、来ていただきたいなと思いますけれども。イエス。イエス。運転していて感じたのが、もう生活雑貨ですよね。個人的なイメージとしては、ブリキの上ロ。それも、 どんなショッピングモールにも必ず1店は入ってる店内が黒いウッドで人工植物のツタが生えてるような雑貨屋さんで1200円くらいで売られてる見た目重視なやつ店員さんが茶色系のエプロン身につけて髪を後ろで結んでそうお手製のスタンプカードつけてくれそうレジ横にスチームが出て虹色に光るタイプの加湿器が置いてありそう普通に水やりするなら小学校にあった黄緑だか青色の プラスチックのやつでいいじゃないか。でも私は、見た目がオシャレな方を選ぶ。じゃあラパンとかパッソでいいだろって日本車とか嫌だ。外車がいい。もしくはミニの見た目がいい。そうやって買われていくのかな、と思ってしまいました。だって日本車の方が乗りやすいもん。日本の c v t やらハイブリッドやらが、低速域の乗り心地において、優秀すぎるんだよなぁ。BMW の1シリーズの時も、ベンツの B クラスの時も、 それは感じましたね。見る分には外車だけど、運転してて優れているところが、オーディオの音質くらいしかないなと。高速道路で130キロ、新透明なら170キロ以上出すなら、差額分の価値が出始めるだろう。やっぱり外車は好きじゃないっすね。乗ってみてしょぼいというか、内外装がちょっと高級なだけで、プラスアルファの何かがあまりない。その車内空間の特別さのために、みんなは何百万円も払っているらしいがな。というわけで、 黄色い S6 がいる、コインパーキングの通りへ帰って参りました。週末25分から25分くらい乗って、近場のショッピングモールに行って、いらないものを買って帰る車でしかなかったですね。それも、割引ステッカーやセールの文字につられて、ではなくて、見かけた時はオシャレだったけど、数ヶ月後には使わなくなってるっていう意味の、だな。私としては、見た目が可愛い系の、CVT の軽自動車を買った方が、乗りやすくていいんじゃないかなと思ってしまいました。でも、 この内装、ダッシュボードはプラスチックっぽいし、ずっと映ってる A ピラーは、ダイハツの軽自動車レベルだけど、動画冒頭で見せた通り、オシャレかつ上質感があって、十分すぎるくらいいいですよ。コンパクトカーサイズで乗りやすく、見た目だけでそこそこいい車を選びたいなら、普通にいいと思いますよ。この動画、冒頭の内装紹介だけで、終わりにするべきだったな。ウィンカーが解除されませんでしたね。なんで各社揃って。 電子式のウインカーに従うんだよ使いづらいだろ。最後に立体駐車場内部の取り回しですが、よくはないですが、隣に泊まってた、BMW の1シリーズよりはいいですね。一速にギアをホールドしたまま下っているのですが、パドルシフトこそないものの、マニュアルモード付きだとこういうとき助かります。次はどうしましょうかね。豊田市の方で、日中だけ、BG4X に乗れるようだけど、それか、東京まで遠征して、マツダの3ントロック、 旧型の未来が止ままってる駐車場まで行こうか最後に、トランスミッションの変速時ショックが、乗り心地を評価する上での、大きなマイナスポイントとなっている。このメーカーと時代の流れだ。EV 版は既に出ているようだし、今後もラインナップが拡充されるだろう。航続距離は比較的短くなるかもしれないが、どうせミニを買うなら、EV をお勧めしたいな。欧州メーカーたちは、フラッグシップセダンだけじゃなくて、 コンパクトカーも快適に作れねえのかね。反則級に路面とミンドがいい、アウトバーンの先行者特典でずるしてるだけだろ。日本を見てみろ、路面もミンドも所得もゴミクソの中で、あんなにもエコロジーで乗りやすく、コスパ最強な車を作ってるんだぞ。EV 化による航続距離の懸念から、超高速性能によるアドバンテージがなくなっていく。今後の自動車界隈は、どう動きますかな バックギアに入れると、こんな音がするんですね。メーター内のリングが、何かに応じて赤く光るようだが、あくまでファッションだな。使い物にならないソナー画面で、バックカメラの視野がそがれるのも面倒です。会社の市場によって、図らずとも日本車の良さを再確認することになろうとは、そういったところです。ご視聴ありがとうございました。